皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月22日、バージョン 5.5 のレベル上限解放に向けて、経験値の晴天を、たくさん貯めておきたいところですね。20個以上貯める方法は、以前の動画で紹介していますので、復習しておいてください。今週は、3の祭壇と4の祭壇が、なぜかうまくいきまして、久しぶりに48万ポイント取れました。 50万ポイントの称号を狙うなら、ここからはぐれメタルの数をお祈りすることになります。ですので、私の中では48万と50万には大きな差があります。50万の称号はすでに取得済みですので、今週は48万でゴールです。構成はこんな感じです。30万ポイント取れればいいかなという感じでやっていた構成で、なぜか48万ポイント取れてしまいました。 3の祭壇でキラーパンサーがガンガン溶けていたのが不思議で仕方なかったです。4の祭壇で第19の災いまで行けた理由が本当にわかりません。これで安定して48万ポイント取れるならバージョン 5.5 からの大紋章集めもかなり楽になりますね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。